皆様こんばんは。dj アサピこと朝香智子です。今晩この後、5月4日の25時からアサピのピアノプラネタリウム第5回の放送があります。今回のゲストはピーチ先生こと、平田桃子さんにお越しいただいております。初めてお会いしたのは昨年の11月上旬なのですが、もう彼女との共通項がありすぎてですね。初めてとは思えない息気投合をしてしまいました。 そこから速攻でレディピアノフェスタにもお誘いしたり彼女のイベントに誘ってもらったり日帰り遠征に拉致ったりととても仲良くさせていただいております。今回ラジオの後金曜日の夜にアップされるのは私アサピがピーチ先生の生徒になるという超レアな動画になります。少ししだけ一部をお見せいたしますどうぞ やっていいい、ですかはい、やってます<笑>よろしくお願いします。 でではですね解説をしていくんですが、はい、まずこの最初のソプラノ の,、はい、の部分が実は形になってましてですね。っていう感じで作ってました。美しい